それでは統合化推進プログラムの概要をご紹介させていただきますこのプログラムは JST の NBDC が2011年に開始した事業ですこれまで3期3年間3年間5年間のファンディングで延べ32の課題を支援してまいりましたでこの間 NBDC が協調してきたのはもちろんデータベースの統合化ということであります さらに公共財としてのデータベースデータ価値を最大化しようということさらにデータの提供者やデータの利用者との密接な連携協業これを強く強調してまいりました2022年度から第4期がスタートしたということになります今年度を採択いたしましたのがここに挙げてある6つの課題です これは代表研究者のお名前の50音順に並べてありますけれども、さて、この統合化推進プログラムに求められるものは何かということでございますが、私なりにまとめさせていただきますと、何よりも広範なユーザーの知識発見、これを支援するという、そういう仕組みを作り上げていくことかと思います。データ駆動型、あるいは AI 駆動型。 あるいは DX、バイオ d x というような言葉が最近非常にもてはやされておりますけれども、そのベースにあるのは誰もが使えるような、そして本当に使いがいのあるようなデータベースに他になりません。ということで、このユーザー目線をぜひぜひ徹底していただきたいと、このように考えております。で、個人的にはこうした公共データの利活用体制をきちんと整備していくということが、 選択と集中によって残念ながら多様性が失われつつある日本の生命科学、まあ、これをまあ保全するという上で、まあ、一つの手段になるのではないかというふうに常々考えておりますでもちろんこのプログラムは日本の生命科学者のためだけのものではございませんそこで求められるのはやはり国際的なプレゼンスです 国際協調の中で協調しながらもどこか突出したところを見せれるようなそうした活躍がこれの課題には求められているかと思います。そして統合化推進プログラムとして実施をしておりますのでぜひ各課題間での相乗効果というものを期待したいと思います。実効的な中身のある連携を進めていただきましてそれをデータ統合その利活用事例 それを創出するところへぜひつなげていっていただきたいと考えております。ただ、バイオサイエンスの流れは非常に早いものがございます。従いまして、第4期の間にもいろいろな新しい動向が登場してくることが考えられます。まあ、ぜひそうしたものを先取りしながら、チャレンジングなことも試みていただければというふうに考えております。ただ、このプログラムで非常に大切なのは、やはりユーザーの方々であります。 本当にユーザー目線になっているのか、そして何か利活用事例として非常に優れたものを創出できないか、そういったところでぜひ本日の視聴者の皆様からの積極的なフィードバックをお願いしたいと思います。データベースをぜひ使ってみていただきたいと思うんですね。そしてそこで感じたことを NBDC、あるいは各データベースにぜひフィードバックをしていただきたい。そういう形でそれぞれの課題をより良いものにしていく。 そういうい意味ででユーザーザのの皆さんとの協業ができればと考えておりますそれからこのプログラムでもう一つ実現したいことがございます。それはデータベースにもライフステージがある。そのライフステージに応じた支援の在り方ということをぜひ試みてみたいと考えております。これは私だけでなく、アドバイザーの先生方、あるいは NBDC の運営委員会の先生方の中でもこういった声が非常に強くございます。 これまではまさに本格的な支援でデータベースを成長させ確立させるというところに注力をしてまいりましたしかしながら完全に成長しイスタブルしたデータベースはやはりある時点で維持あるいは継続のフェーズに重心が移ってまいりますそういったものについてはまたそういった形の支援がありうるのではないかと考えております さらにいろいろな新しいバイオサイエンスが始まってまいりますのでぜひそういう若い芽をです、ね、試験的な支援によって発掘し育成していきたいと考えております。ということで、まあ、既存課題のデータベースをぜひ使っていただきフィードバックをいただきたいということそして利活用事例の創出にご協力をいただきたいということそしてまあ現在検討中ですけれどもこの育成型これへの応募ということをぜひ考えていただきたいなと思っております。 まあ、簡単ですが紹介とさせていただきます。